AI 研究の第一人者であるカナダトロド大学のジェフリー・ヒントン名誉教授は AI の危険性について話すため ITO で Google を退職したようです。な、ま、ぜ、あ、なら、全世界では AI 技術がすでに発されている一方偽の画像や動画が溢れて、何が真実なのかわからなくなる上に、 AI が翻訳者など、人の仕事を奪り、自立型正規が作られたりする危険性に懸念しているので、技術を説教できるのがわかるまでは、希望をこれ以上拡大すべきではないと、現象を鳴らしているそうです。皆様はいかが思われますでしょうかぜひコメント欄でお教えいただきましたら嬉しいございます。